はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですねラーメン白金長天さんにお邪魔しております こちらのね白金さんなんですけれども長野に本店がございまして本日訪れたのはえ沖縄県にございます支店でございますでだ、えー、こちらのね、えー、お店限定で提供しているというか挑戦ができるチャレンジメニューが2種類ございまして 4kg の唐揚げカレーと 7kg の担々麺こちらね2種類のチャレンジメニューがあるんですが本日はねこちらの唐揚げカレー挑戦していきたいと思います おそらく、えー、先日ねマックスさんが挑戦しに来ているので動画はマックスさんの方が先に公開していると思うので内容はね分かっている方もいらっしゃるかと思いますが本日挑戦させていただくこの唐揚げカレーが 4kg 重量がありまして制限時間がまあ25分あるんですが25分で完食した場合はカレー無料券を 3枚プレゼント20分で完食した場合は代金が無料15分以内に完食した場合は賞金が3万円ということで、まあ、このご時世なかなか見ない超高額チャレンジメニューとなっておりまして失敗の場合は3500円にプラス税のお支払いとなっております、えー、もうねカレーの方は作っていただいておりますので商品が到着するまでもう少々お待ちしたいと思いますありがとうございますめちゃくちゃでかいですね <笑>ということでですね、えー、本日挑戦させていただく鬼盛りの唐揚げカレーが到着いたしましたが久々にね4キロっていうサイズ見るとめっちゃでかいです、えー、もうトッピングが揚げ餃子だったり唐揚げ味玉といろいろ入っております持つだけでめっちゃ重たいですよければなんか3秒までかけ声だいていいですかはいじゃちょっと15分に設定させていただきましてよろしくお願いします3秒前はい いますうん。うん 他に、うん、これでめちゃめちゃ飲みたいですね。ニンニクがねこうがっつりした味効いててめっちゃうまいですご<笑> 嗯、mm.。 Mmm. -hmm. うん、ちょっと味変にマヨネーズいただいちゃいました。 うんうん、うん、<笑><笑><笑><笑>カレーがうまいな。 うん、<笑>ご飯多い。<笑> これ。 怎<笑>么 は早っ。 はい、ごいましたあっち熱いえー、あ汗やばいですねこれ。<笑>いえー、ということで、ね、僕の記録ですが11分32秒ですね、まあ、こんな感じ15分に設定して残り3分と28秒でございます正直難易度めっちゃ高いと思いますこれ<笑>で唐揚げがねちょっとすごくサイズがね大きいのであと食べ方次第でもうちょっとねスピード僕も 縮まるかなと思ったんですけどただね味はめちゃくちゃうまいです 基本ベースは甘口なんだけどスパイスが効いてるので後からねこうキリッとくるような中辛タイプというかそんな感じのカレーでして普段ね販売してるカレーはこういうもちろん大きいものではなくてハーフサイズが基本サイズなとなっておりましてハーフカレーと合わせてラーメンと一緒に食べるっていうのがベストなので皆さんはねチャレンジではなくちょっとねラーメンとハーフカレー食べていただきたいなと思うんですけれども僕はねちょっとお腹に余裕がありますんでちょっと。 ラーメン、いいですか<笑><笑>お願いしますということで、えー、チャレンジだけどとねもったいないのでせっかくなんで普通のねラーメンも注文させていただきましたこちらが、えー、レギュラーメニューのメインのメニューでございます鶏コテの醤油でございま す, ですり鉢の後に見るとねめちゃめちゃちっちゃく見えるんですけど並盛りでございますもちろんこちらもね早速いただきます、うん うん、うまいう ま, うまいっすね<笑>確かにスープが商品名通りこってりしてるんですよもちろんねこれ鶏白湯系なんでただやっぱこのもともと長野で作ってるスープでしてお水がねすっきりしてるのもあってこってり系なんだけどスッと入ってくるスープですねよいしょちょっとこれ見ていただきます うまい。 どうぞごちそうさまでした本日はですねチャレンジメニューと通常提供しているこちらの鶏っこての醤油ういただいてまいりましたが めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、今回ね、チャレンジってこともあって、すっごいサイズだったんだけど、なかなかね、ちょっと食力ポできずにすいません。本当にあの、ご提供されていた、この揚げ物ももちろんですし、カレーもものすごい美味しかったし、何よりもね、この鳥パイタンのラーメンがめちゃくちゃ美味しいです。お店自体もね、あの、国際通りから一本入った、まあ、すぐ近くのお店になるので、旅行の方でもかなり来やすい時期にありますし、ぜひね、お昼ご飯ラーメン食べたいなと、どこ行こうかなと悩まれた際には、 こちらのラーメン食べてみてくださいめっちゃうまいです、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画があったと思ったらチャンネル登録コメント高評価またサブチャンネルの方も指導しておりますので是非概要欄の方からチェックしてみてくださいそれではじゃね